いっき、えー、ん いきま ー, いーすもおじいさん死んじゃったら大大変ー丈てならないさんだ 20までは生きてやるオーフうん見なかったことにしましょうダメダメな大人たちです座談会始めようかそうだねそれではまずは5本オーディオドラマ約束のオルゴール無事完結いたしました視聴者の皆様最後までご視聴ありがとうございました コメント欄に感想なんかを書いてもらえると励みになります気づいてる人も多いと思うんだけどこの物語は前作桜月夜の続編になっています誰が誰の子供なのかも分かるようになっていますのでまだ前作を見ていない人はぜひそちらもご覧になってくださいね新しい発見もあるかもですよあ、チャンネル登録も 言えば、私の名前ってさ本当は美しい月で美月になるはずだったんだお父さんが海に浮かぶ月を見て字を勝手に変えたらしいわ感銘を受けたからってクラゲお姉ちゃんのお父さんってあいつアホやね<笑>ああ前作の「桜月夜」は予定では2019年3月末までは。 一般公開されてるってことなのでまだ見ていない人はお急ぎくださいそれ以降の公開状況は2018年11月の時点で未定となっていますよろしくお願いしますそういえばほのかちゃん結局一次郎先生が亡くなったのっていつだったのうーんキーおばあちゃんとお母さんが言うにはほのかが1歳になる前らしいよじゃあ。 やっぱりピアノを弾いいいいいいいいててくれれたたチ先生は…ははは枕元にに立っておっっおおおサタデ ー, ー, ー,、えー・ーーナフィバじじじゃゃえちちんんですすもう黙ないろいろなしになるわこよッカピッカ ハハセンリ先輩が真っ白ですさ作品は<笑>先生の作品は素晴らしいんだそうね確かにいいわね作品だけはそういえば作品って言うとまた来年以降の作品の脚本を募集してるんじゃなかったですかああそうそう今回も脚本の募集をしています YouTube で「4月の花企画」の動画チャンネルを開いてもらうと詳細がアップされているので 興味のある方はよく読んでご応募くださいスカー、おい、そろそろ枠がなくなってきたぞあ、本当だ、もうそんな時間かえー、もう終わりなんですか今回の約束のオルゴールの座談会はこれで終わりなんだってそんな前作では4回もあったのにリンゴ、先輩とまだ何にもしてないですえ三角締めとか、腕ひしぎ十字固めとか 次回よ<笑>ほのかそろそろああうんそうだねお母さんたちも呼んでくるねえご本それでは最後になりましたが大阪アニメーションスクールの講師教員を含むご関係者協力してくれた生徒の皆さんありがとうございましたみんなお疲れ様 本編はこれで終了となりますが特別編として長靴に入った猫の公開を行いますのでそれをもちまして全ての演目は終了となります是非そちらも聴いてみてくださいそれではまたいつかどこかで会えることを願ってせーのありがとうございました白井時計店へまたのお越しをお待ちしておりますまたねまたの先輩 今回だけですからね。ほっぺ出してください。え？の あ, あ<笑>バカッチロー。